ここんんんにちははば学研究所所長です今回のテーマは「初デートでどこまでの性的行動をすることが許容されるのか」です最初に結論を申し上げるとキスをすることまでは許容する人が一定数いるが体に触られることやセックスをすることまでは許容しない人が多いということが今回取り上げさせていただく論文の結果からわかっていますそれではなぜこのような結論になったのか細かく見ていきましょう 初めてのデートは誰にとっても難しいものです相手の反応を見極めながら何を喋ればいいのか何をすればいいのかに頭をフル回転させ同時に考えの結果を体で表現するこのような意味で初デートはチェストボクシングを同時にするようなエクストリームスポーツであるとさえ言えますただその中でも特に若い男女にとって気になるのは初めてのデートでどこまで性的な行動をしてもいいのか逆に言えばどういうデートをすると性的な行動を許していると思われるのかということでしょう 実際ネットの質問サイトなどを見てみると似たたような質問がたくさん挙げられていますいくつか見てみますと女友達が1人暮らしの家に来るのはどういう意味なのか女性が自分の家に来るのはエッチは OK というサインなのか逆の立場からは2人で宅飲みしたのに手を出されなかったのはどういうことなのかなどの質問が上がっています。 男にせよ女にせよ誘われる側はそこまで深く考えていないのではないかという気もいたしますがいずれにしても初デートでどこまでの性的行動をすることが許容されるのかという問題は特に若い男女にとって大きな問題であるようですこのような問題に答えるのが今回取り上げさせていただくこちらの論文「青年期における恋愛と性行動に関する研究」1デート状況と性行動の正当性認知との関係です この論文のリサーチクエスチョンはそれなりに親しい関係にある男女がどのようなデート状況においてどの程度の性的行動を正当と考えるかです。デート状況については複数のデートの誘い方とデートの内容を提示してそれぞれについての意見を尋ねています。まずデートの誘い方については男性がデートに誘う。 特にやることがないからという理由で女性がデートに誘う女性が特に理由をつけずにデートに誘うの3つの種類がありましたまたデートの内容については映画を見に行く飲みに行く相手のアパートに行く自分のアパートに誘うの4種類でしたこれらの場合ごとにキスペッティング成功という3種類の性的行動を男性がすることをどの程度正当と思うかを尋ねています調査協力者は大阪府内の大学生および短大生の240名でした調査の結果に移ります それぞれれぞのの性的行動がどの程度正当だと思わてているかを見ていきましょうまずこちらがキスについての分析の結果です変数が多いのでちょっと見にくいですがそれぞれの状況の得点は4点程度に集まっていることがわかります統計的な分析の結果題して女性よりも男性の方がデートの状況やどちらが誘ったかにかかわらずキスをすることは正当だと思いやすいということが示されました加えてデートの内容については映画に行った場合よりも自分のアパートに誘った場合キスをすることを正当だと思いやすいということがました 当だととと思いいいやすいということも分かりました次にペッティングについての結果ですこちらはキスと比べてそれぞれの状況の得点が低いこと言い換えれば多くの人はペッティングを正当だとは思っていないということが見て取れますまた分析の結果を見ると男性の方がペッティングをすることは正当だと思いやすいということが分かりましたさらにこちらもほぼキスと同じように映画に行った場合よりも自分のアパートか相手のアパートに行った場合ペッティングをすることを正当と思いやすいということが分かりました最後に成功につ ついての結果ですペッピングと比べてもさらに得点が低いことが見て取れます分析の結果ではキスやペッピングと同じように男性の方が成功をすることは正当だと思いやすいことが分かりました。 さらにデートの状況についてはペッピングの結果と同じように自分のアパートか相手のアパートに行った場合ペッピングをすることを正当と思いやすいということが分かりましたまとめに入りますまず多くの人は初デートでペッピングや成功をすることを正当とは思っていないということが分かりました言い換えればキス程度であれば許容する人もいるが体に触ることやセックスをすることまでは許容しない人が多いということです 次に精査については、概して男性の方がそれぞれの性的行動を正当だと思うということが分かりました。性的行動をしたい男と性的行動をそこまで求めない女、という構図が伺えます。この辺りが男女のすれ違いの原因になっているのかもしれません。 3つ目の結論として男女どちらがデートに誘ったかは性的行動をどの程度正当と思うかという評価にはあまり影響しないことが分かりましたただ誘い方にもいろいろと種類があるので今回の論文で設定した条件ではきれいに結果が出なかっただけという可能性もあります最後にデートの状況については対してどちらかのアパートに行った場合には性的行動をすることが正当だと思いやすいということが分かりました気のない相手の家に行ったり逆に呼んだりすることは避けた方がお互いにとって良いでしょう